見てください。このように、今、トヨタの新型ボクシーの、こちらのディスプレイオーディオのリア席のモニター、このように YouTube、それから Google マップ、このように同時で表示することが可能になりました。今回は、こちら、YouTube や Google、まあ、その他、Netflix や Amazon プライム、まあ、そういったサブスクなんかも見れてしまうこちらの最新のオッドキャストについてのご紹介を今日はいたします。と、はいうことで今回、待望のこちら、オッドキャストがモデルチェンジしましてリア席モニターも映せるようにということで私、商社さんを経由してメーカーさんの方にお願いをしてもらいました。そそしてやっとその商品が そのオッドキャストが出来上がりましたので、そちらを今日はご紹介しようと思います。でこのように今、2画面同時で表示ができるわけなんですけれども、えー、まず、まあ、今回はこちらはノアボクシーになりますので、n、ま、o、あ、こちら、お見せしてくるんですけれども、このように。 ように YouTube をはじめとする動画を見ることができます。でかつ、こちらの方もしっかりと機能しておりまして、例えば、こちら、このような形でしっかりと検索もできるようになっています。はい 例えば今これ Google マップと YouTube なんですけれども他の組み合わせももちろんできますこういった感じでここのボタンを押していただくことによってこの表示画面というのは色い々ろいろ設定ができますこのようにこれによって、まあ、こちらは以前のオットキャストでもご紹介したんですけれども S31 の 10.0 の Android Auto、Android OS 上で 今これ操作してます。なので、まあ、ディスプレイオーディオを使っているんですけれども、このディスプレイオーディオを使いながら、OS は Android Auto ということで、3、1と変わらないものになっているんですけれども、何が違いかと言いますと、後ろも同時に表示してくれると。今、このように今表示してますけど、後ろもこのような形で、ちゃんと前のディスプレイオーディオと同じように表示をしてくれると。 いいうことになっています先ほどの2画面なんですけど、Google をまず開きます。YouTube を見たいという場合は YouTube で開くと。でこうすことによってで、これをこちらに持っていって、YouTube をこのような形ということで、まあ、こういう感じにすることによって、2画面同時で見ることが 可能ににななるとと、まあ、いうことになりますですごく気になっているという、すごく気になっていると思われるのは、何をやっているのかということなんですけれども、こちら見ていただくと、今、このような形で。でここ、HDMI。これは鉱石モニターにつながっている HDMI, HDMI 接続のケーブルになっているので、これは使いますで。どうしているかといいますと、ここを開けていただくと見えるんですけれども、 このように、こちらが新しく今回、S31 からの進化モデルとして、今ちょうど、これ試作モデルなんですけれども、こちらを S31, も S31 から進化したこちらの S32 という、これを使っています。これもオッドキャストなので、ちょうどもう USB のケーブルをつなぐだけで OK です。で、新しく追加されたのはこっちになりまして、これが、 ミニ HDMI がコネクタがついてるんですけれども、でそれをこちら、変換アダプターで HDMI, HDMI にしてまして、それで HDMI ケーブルをつなぐということをしています。これによって、このような形で、前だけじゃなくて、S31 の時は前だけだったんですけれども、S32 になってからは、このように後ろもしっかりと映ってくれるようになったと。 まあ、いいことで、これによって、もう、ミラーリングは不要であるとまあいうことになると、言ってもいいぐらい画期的な機能が備わったとまあいうことになります。今度、このマルチプレイっていうのが、このような形で起動するんですけれども、 はい、そうしますと、このような形で、私の場合はこちらの i イ h o になりますので、このような形でワイヤレスで使えるようになります。さらに後ろ見ていただくと、このように、カープレイの画面も、今回のドキャストの S32 ではミラーリングすることができるということになります。はい、ということで、このような形で今後ろ乗り込んだんですけれども、 しっかりと、宮席のモニターにも、このような形でカープレイが映る。で、前ももちろんこのような形で映るということで、まあ、今回大幅に進化した、こちらの、オットキャストの S31 になります。で、こちらは、まだ実は、販売の方というのはしていなくて、まあ、これから、グリーンファンディングで販売になります。まあ、その時は、また、 概要欄にリンク先を貼っておきますので、ぜ、ま、ひ、あ、興味のある方はご覧になってみてください。まあ、非常にいい商品だと思いますし、これがあればミラーリングが特に必要ないということもありますし、従来の S31 の機能としてこちらもあるんですが、SIM が使えて、なおかつ SD カードまで使えるので、動画まで再生して、こちら試作品なので、 この SIM が使えるタイプのものではないんですけれども、その場合はテザリングということで、接続をしてネットをつなげるということもできるものになっておりますので、S32 が出た時にはご紹介をさせていただきたいと思います。それでは失礼をいたします。